うんじゃうんの11周年。 えー、無事に終わりましたがその11周年を記念してですね「えー、ジャン君の鳴き声の変遷」という動画を作ってみましたどうぞご覧くださいこんにちは、うん っていしょあうんあれっいいうんラジオ。大丈夫 l The bed, I think, w e t h the Let star. <laughs> Bien, la zone. That <laughs> I see. I'm <Okay>. like a target. I'm like this. Stomach. 泣いたはーいジャン君泣いたね。<笑>そわそわしたはいよ い, しょいいよはい よし。あ怒ったなはいはい おじさんも猫語で会話してください。よく猫語で会話する。でも今日猫語じゃなくてもさ、泣いてるよ。<笑>泣いてる。<笑>うん、変でした。<笑>おお、変でしたね、ジャン君。う、は、ん、い、い、はいよ。 ここ嫌いなのおたのよこしらのゆりちゃんはやらな い, の い, い, の い, い, の い, いあもうややんでいきそう。 Hey! Hey! Hindi is t h r Nori k o j a n i s a n Hey. Hey. はい。はいはい じゃあ。 うね。 クイジはいですかいいい、はいはいはいはい、大丈夫か。はい より私たちフフフフ。 はいはいはい、んうん。 ななんんんんででそんな遠くで泣いいいいてんのゃはい。 はい、アンズさん。目が大きいねはいはいはいはい。お腹すいたって。あら、ピピって、ち<笑>ゃんくんがピピって鳴いたよ。 はい、はい、じゃて、ね、見てないいいい、よ、ですかかか<笑>じゃあ、置いとこっかみんななスマホだから、忘れててはに、うん、じゃんくん 次々ジャン君に挨拶に来ますけどねねえ、ハイハイハイハイハイはい、ジャン君はい、いい子ですオンちゃんあじゃ、出てよジャン君、気になるあ、ごめんごめん ちゃんくんだから大丈夫。ちゃんくんびっくり。四階屋上アンドさんです。三<笑>階ベッドルーム。ほんちゃんです。二階、えー。食堂。ここは<笑>食堂。カオリンです。食べてます。そして。一階トイレ。け<笑>ん。ソファー。ええー、ちゃんくんです。 えー、引っ越し前日になります、えー。明日の朝から荷物を搬出いたしましてですね。えー、いよいよ神奈川県の方に行きますよ。はい、ぽんちゃん。 どうしたの えっ、ー、とちょっと今朝暑かったんですけれども、えー、少し気になる開口呼吸しているように見えます。あらちょっと開いてる。テンくん。テンくん大丈夫？はいどうした。はい。 はい、もうすぐ来るからじゃんくん、えー、じゃんくんはですねまおいママがいないと泣くクロケンパパがいないと泣くねっ<笑>人いないとダメなの、うん、じゃんくん。 のびたねーじゃんくんじんくん い, い,、はいはい、ん い, い呼ばれてこっち向くじゃんくん、はい、はいはいはいは<笑>いはいはいはいはいじゃんはい遊ばないのは<笑><え>いうん<笑>じゃんくん うん。